はいどうもめちゃんねるです本日私はですねアロフトランカウイさんの方からですねこちらのですねセントレジスランカウイさんの方にね移動してまいりましためちゃめちゃテンション上がりますねいやーもうねこれ敷地内なんですよはいあちらの方にですねあのー、ゲートがありましてあそこね車でチェックを受けて中に入っていただくとでもこれがねセントレジスさんの敷地内でもうね自然の音なんだろう猿の鳴き声とか 鳥のねサイズリとかがもう本当にアトラクションなのかなっていうぐらいの音がね周りに響いております。はいということで早速ねチェックイン手続き行ってまいりたいと思います。あ、uh, this one is correct is、okay. one をはいということですね今チェックイン手続きを、ね、させていただいてましてこのまずねウェルカムドリンク、えー、いただいておりますめちゃめちゃねいい匂いこれをねいただいていきたいと思いますあめちゃめちゃ甘めで美味しいそしてね こんな感じのウェルカムスイートになってます。う, ん、うまあ、いや、いただいてきました。とりあえずね、これからお部屋の方にね、えー、向かっていきたいなというふうに思います。で、今ね、奇跡的に雨もね、えー、止みまして、かなりね、あのいい天気で、見晴らしもいい感じなんで、ちょっとね、外も見に行きたいと思います。はい、外の方にね、出てきました。雨もね、奇跡的に<笑>止んでます。いやー、すごい。すごい。 やっぱりね、あのアロフットさんとはまた全然違う雰囲気ですね。体感もね、こんな感じですよ。いやー、素晴らしい。はいこのままね、雨もついてくれるといいなというふうに思います。はい、まあ、こんな感じのね、オブジェもあって、こういったシートがあって、当然ね、傘なんかもこのようにね、置いてございます。はい一旦ね 行っていきたいと思いますそしてこちらがね、えー、レストランですねはい、うんはい、こちらが、えー、ここがですねラウンジエリアということで朝食会場にね、えー、なっているエリアとなっていますはいおーおー。素晴らしいはいレストランねこんな感じで天井もめちゃめちゃ高くて開放的やばいですね はい、そしてこのスイーツ類いやーマカロンもね非常におしゃれでかなりいい感じですねはい今ねスイーツのエリアもねご案内していただいておりますはいこんな感じいやーすごいはいこんな感じでね非常にスイーツもめちゃめちゃ多い美味しそうケールがね全然違います やばいですいやー本当にすごい。いやパン無料です、ね。すごい。えます。こちらがセントレジスバーですね。すごいめちゃめちゃおしゃれな空間ですね、はあ。ハロー。 いやーかなり落ち着く空間となってて素晴らしいですねこれはやばいおお<笑>ワインセラーこちらがワインセラーとチェスチェスも置いてあっていやーいやー す ご, す, ぎま す, あ違うすごい。 はい、はい、これからですねあのビーチの方をご案内していただけるってことでメインプール経由でね行きたいと思います。いいすね、お, おロゴも入ってますよ、ね。おねあの豪華なスクリーン載ってますね。はいそしてねブティックとかもこのようにありましてはい お, おなんか目指しとか言ってますけどねはい。 まあこんな感じでいろいろ売っております水着はねもちろんこういったお子様用のね、えー、アイテムなども、えー、置いてございますその他ね女性の羽織のだったりアクセサリーであったりとかまあ当然ね男性の水着なども置いてございます、ね、プールで遊べるお子様のね、えー、グッズなども置いてございまーす<笑>こで終わるじゃないですか<笑><笑><笑> はいじゃあねこちら次はねジムをご案内していただきますアスレチッククラブということで、ね、まあ十分ねあの広さあるんじゃないかなと思います素晴らしい、はい、クラブみたいな感じになってますねでこちら別、ね、の方には、えー、ヨガがね<笑>できるあのスタジオみたいなねああございます、えー、すごい はい、なんとね、中にはね、ヘアサロンだったりとかもね、ございます。そして反対サイドにはこのようにね、スパがございますいや随ね、ご案内していただけるのでめっちゃ<笑>かどりますねはい、ハロ ー, はーいなんかこんな感じでおおバーボー STOAM のいうにはね、こういったショーもね、撮られてるみたいですね。はい、では、次いきましょう。Thank you. Thank you. タバコの漬け石も砂なんですけどちゃんとねセントレジスで片押しされてますはいではねこちらセントレジスのメインプールの方にねやってまいりましたーいやーすごっこれはすごいですねちょっとねあいにくの雨なんですけど めちゃめちゃすごいこちらがねメインプールということでまあちょっとね後ほど雨の中でもちょっとプール行きたいなと思いますでメインビーチがねこちらの方に、えー、ありそうですねおこんな感じでビーチもめちゃめちゃきれいそしてこちらが、えー、プールという感じですね はいということでね本日はこちらの1075スとなっております早速ね入っていきたいと思いますおーあ風向きをね刺すタイプとなってますまあ元からねこれ刺さっておりますおおすごい入ったら<笑>はいこんな感じですいやめちゃめちゃすごいそしていい匂い おーこちらがね出身地というふうになってますね。こちらがテラスがねこうやってあってプール、はいそうなんです今日はですねワンキングプールスイートというお部屋になってましてプライベートねプールがあるというお部屋となってますいやめめちゃめちゃゃはい こんな感じのねベッドルームとなってましてはい、こちらがお風呂だったりとかシャワールーム洗面台ですねはい、ちょっとね荷物がわれてますけどはい、じゃあね、玄関の方に戻って詳細ね、見ていきたいと思います、はい、きたと思ますは本日ねこんな感じと間取りとなってまして107号室ですねエレベーターとかここにあるという感じですねもう形がね面白いですね、はい でここに入っていただいて、ッチがあって、まあ、扉でね、開閉はできますけれども、こちらからクローゼットを通って、水回りの方うに行っていただくことができるという感じですね。はいで水回りの方はう、い、こちらにですね、このようにバスローブがあったりとか、そしてこちらにビーチタオルみたいな感じですね。はいそして、えー、ランドリーの袋と こちらセントレジスのロゴが入ったスリッパです。ございます。この辺は靴べラとかね。シューブラシが入っておりますよし。で、こっちはからですね。はいで、このようにですね。ハンガー類がありまして、荷物ね。置引きいただく台があるという感じです。で、この下は何か入ってるんでしょうかね？見てみましょうかね。あからですね。特には入ってない紙袋があったりとか。 下側は体重計入っております、うん、この上はセキュリティボックスセーフティボックスがねちょっと今荷物で、はいはい、開かない状態ですけどそんな感じでございます、はい、そして洗面台がこのようになりましてちょっとねこうやって緑がね添えてあったりとか石鹸があってはいこんな感じだねおー水の勢いがすごい混合水線となってます これは何だろうリメイドっていうんですかね。はいでここら辺が台みたいな感じになりますし、えー、下にゴミ箱があって、ドライヤーですね。セントレジスのロゴが、えー、入っております。ドライヤーは何でしょうジョン。よいしょ。はい、この通りを、これは W クアラルンプールさんと同じですねスイス製の。 バレラと呼ばれるものになります、はいで。こちらがお手洗いですね、大理石、ふんだんに使っておりまして、まあ、こんな感じの、ね、絵が飾られております。そしてこちらがバスタブですね、いやここら辺のタイルとかもね、角度によって色が変わる、なんだろう、貝殻みたいな感じの、ね、ものが使われてるんでしょうか、はい。こんな感じのバスタブがございます。 はいでバススポンジがあったりとか、石鹸とかね、バスソルトもございますという感じです。はいそしてこちら側の方には、えー、歯ブラシだったりとかですね、コットン類、綿棒とか、あ歯間ブラシもございますね、はいこんな感じで。で、この下にマウスウォッシュとかコットン類、櫛がございますという感じです。ここら辺も台があって。 ゴ、え、ミ、ー、箱とこっちもダメですね。はい。まあ、こんな感じです。鏡もね、めちゃめちゃ大きい、拡大鏡も両方にあって、かなりね、天井が高いですね。こんな感じ。で、バスローブね、こんな感じで、セントレジスさんのロゴがね、入っております。なんだろう、やっぱプールにね、着ていきやすい感じのバスローブかなと思いますね。はい。で、こちら、シャワールーム。おぉ、レインシャワーがめっちゃ高いんだ、点から。 降りてくる感じでですねはいでこんな感じで同じようにねあのリメイドっていうのがれるんでしょうかね、えー、シャンプーコンディショナーバスジェルがあるという感じですはいでこちらはですねどっちだろう上がレインシャワーなのかなちょっと怖いですねおーこんな感じでめっちゃ勢いがありますめっちゃ跳ねてきますねはいこんな感じです まっすぐるとねあの反対側で電車を降ってきますんでね気をつけましょうあでちょっと嬉しいのがこういったね椅子なども置いてございますちょっとね同化してたので分かりづらかったですけど椅子がありますねで当然ここもねこのように混じ切っていただくことが可能となっておりますはいでこちらがね主寝室となっておりますはい、えー、こんな感じのね 間接照明めちゃめちゃおしゃれですね。ちゃんとね、こんな感じで、影がね、できますもんねで。BOSE のワイヤレススピーカーがあって、えー、こちらね、普通のコンセントね、これで、ね、差していただくこと可能です。はい。ベッドパネルの電気のコントローラー等がございます。はい、こんな感じですね。はい。いい感じです。そして、こちらの方にはソファーがね、 このようにあっていやー、全部ね、高級感ある感じなんですよね、エアコンのコントローラーがあったりとかですね、でこちらの方ははい、いああ、おしゃれな扉、リビングとね、こうやって遮っていただくことができるという感じでございます。そしてこちら側の方にも間接照明がありまして、ベッドパネル、なんでしょうかね、マングローブとかイメージしてる感じでしょうか、それともバイアンツリーとかなんでしょうかね。 こちらの方にはですね、セントレジスさんのメモ帳があったりとか、同様にね、電気のコントローラーとコンセントがあるという感じです。はい、で、ブレックファーストメニューがあったりとか、こちら下はね、カラーですね。はい。こんな感じです。ちょっとね、先にリビング越し合いましたので、リビングの方に戻っていきたいと思います。どうですか、この大きなドーンとね、絵が描かれておりまして。 いやー、かなり落ち着きのあるね、感じですね。最高です。はい。じゃあ、まずね、こちら、リビング入っていただいて、すぐね、左手の方に、えー、ミニバーのコーナーがあります。セントレジさんのお水があって、電気ケトルがあって、ね、スプレッソマシーン、そして TWG のね、紅茶ございます。で、ポーションに関しましては、えー、3種類、2個ずつで計6個ございますという感じです。それ以外にもね、こういった感じで、コーヒーのね、粉があったり、 ミルクの粉があったりしますね。おはい、で、こちらグラス、ワイングラス、そしてね、ワインとかがありまして、ここら辺はですね、お酒に関しましては、基本的には有料という形になっております。シャンパンがね、450リンギットになりますんで、えー、まあ、1600円とか、そんな感じでしょうか。はい、白ワインとかですね、まあ、こんな感じであります。あと、ナッツ類とかもね、30リンギットなので、えー、1000円ぐらい取られるような感じですかね。はい そしてこちら、下の方がですね、はい、このようにソフトドリンクとかですね、冷蔵庫があって、ナッツ類があったりとか、ハイネケンとかね、まあ、ここら辺が先ほどの有料のね価格のものとなっております。で、えー、一番下の方にナッツとかおやつ類がね、このようにございます。おしゃれですね。そしてこちらの方にはストローだったりとか、マドラー、ーそしてセントレジスのコースター。 ございいますはい、こちらねコーヒーカップとなってましてはい何て言うんでしょうかねビレローボッシュっていうんでしょうか、はい、マグカップございますそして右手は特段何もね入っておりませんねはい、まあ、こんな感じのミニバーのコーナーとなってますで間接照明があってこのようにね落ち着きがあるソファーがあってそしてウェルカム フルーツでございます。こんな感じでね、ぶどう、りんご、ラ・フランス、オレンジがございます。いいですね。で、メッセージカードなんかもね、添えられております。いやー、かなりいい感じですね、雰囲気が。えー、テレビに関しましては、LG 製の、うん、どうでしょう、60インチ前後ぐらいの、ね、もののテレビがあって、ポーズの、ね、ワイヤレススピーカーがついております。はい、で、リモコンがあってですね。 こちら下の方はなんかねシステム関係が入っている感じですね。右側特段何か入っているわけではありませんという感じです。そしてこちらの方にですね消毒液だったりとかマスクがね配布されているという感じです。でこちらのデスクもね非常に使いやすそうですね。セントレジスのロゴが入ったデスクマット、そして時計と、まあ、こういった緑があってコンセントが3箇所と USBA が2箇所、HDMI と そしてね、こちらの LAN ケーブルのポートがございます。で、こちらが、えー、っと、はい。スパのね、メニューがあったりとか、スパはこの QR コードで見ていただく形ですね。で、こちらの方が、あ、ゲストサービスということですね。はい。あの、ご案内がございます。あとはね、多分レストランとか、そんな感じのね、メニュー表となっているのかな。プライベートダイニングが、インルームダイニングですね。 はい、まあ、こんな感じのメニューとなってますそうですね1つのメニューがーんフルコースとかだとね600リンギットこのミートバーベキューとかで600リンギットとかになりますねはいそれ以外のデラックスウェスタンインスパイダーカバナーとかはい800リンギット600リンギットこれはダイニングビヨンドっていう感じですね普通のあれとはまたちょっと違いますね はい、これはかなり贅沢なご飯なんじゃないかなと思いますそれ以外のアジアンシグネーチャーということでですねロールが60リンギットとかまあ一般的なね値段じゃないかなと思いますはいそしてこの下が、はい、文房具新品のものがね入っておりますねはいそして封筒だったりとかメモ帳がございますとはいそしてこちらの方にねシェーカーと お酒類ですね、シーバスだったりとか、はい、ウォッカとかが置いてございます。いやー、めちゃめちゃおしゃれ。そしてね、プール、こんな感じですね。ではでは、外出てみましょうかね。まあ、こんな感じですけど、上のね、照明なんかも本当すごいですね。素晴らしいです。一応ね、これ90平米ということになってますけど、ちょっとね、テラスとかも入ってる感じなのかな、そんな感じします。 でちょっとしたねこういったテラスがあって、これもいい感じですね。はい上にもねこんな感じでシーリングファンがついているという感じですね。で、幌がねありますんで、横殴りの雨とかは、ね、ここ、ビニールシートを閉めていただくことができるというふうになっております。で、こんな感じのねプールという感じですね。プライベートプール、どんな感じなんだろう。あ、冷たい。そしてジェットバスになっていて。 そんなにね、広くはないですけど、まあ、ぷかぷかしてね、やっぱり、あの、リゾート感を味わうには非常にいいんじゃないでしょうか。そして、あんなカバナみたいなのもあってね。はい、こんな感じの、えー、ビラとなっております。素晴らしすぎます。そして、こちら降りていただくと、なんとね、外に出ていただくことができます。とはいってもね、敷地内なんですけど、こちらね、入っていただきますと、なんと、先ほどのね、メインプールとかメインビーチの方にね、 出ていただくことが直接できるという作りになってます。素晴らしい。いかがでしょうか？本日はこちらのね。セントレジス。ランカウイさんの方にお邪魔させていただいております。いかがでしょうか？いやあめちゃめちゃ最高もう一回ね。お部屋の方に戻ってちょっとね。詳細またお話ししていきたいなと思います。まあ、こんな感じのね。お部屋となっております。いかがでしょうか？いや、最高すぎます。 はいということでね w i f i 接続しましたので速度測っていきたいと思います行ってみましょうはい速度出ましたダウンロード下りが 26.24Mbps アップロード上りが 68.49Mbps となっておりましてまあ非常にねサクサクいける速度じゃないかなというふうに思いますはいということでですね本日こちらのねセントレジスダンカオイさんの方にお邪魔させていただきましたもうね建物入った瞬間敷地入った瞬間 もうテンションが上がる凄さがね、あります。すごい。はいもうやっぱりね、日本とはスケールが全然違いますね。はい。で、本日はですね、こちらのお部屋ね、た、え、い、ー、1000リンギットちょっとぐらい、1200ぐらいかな、だから日本円にするとまあ、3万円とかね、まあ、そのぐらいになるのかなというふうに思いますけれども、えー、アップグレードしていただきまして、もう超絶アップグレードって言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、一番最初アサインいただいてたお部屋はですね、まあ こういったオーシャンビューでもないし、プールもついていないスイート、ワンキングスイート、まあ、それでもね、十分なんですけど、えー、さらにね、なんと、ワンキング、プール付きのね、プライベートプール付きのスイートに、ね、アップグレードしていただくことができました。もう本当に、ね、めちゃめちゃ最高でございます。なので、まあ、お部屋としてはですね、倍近く、えー、多分普通に泊まるとこのお部屋ね、えー、6万円、7万円くらいする。 お部屋じゃなないいかなと思いますそれでもね日本円だったら67万円ですけれども通常のね日本での価値で言ったらもっとね多分高いお部屋だと思いますなので本当にねマレーシアで豪遊するとかあの特別なね気分を味わうためにマレーシアに来るのは本当にねおすすめじゃないかなというふうに思いますいやで入ってねあのお部屋できるまではね 内をねご案内していただいたりとかもうれり尽くせりという感じですでしっかりですねやっぱりね3時にお部屋に来ることができたので多分ねセントレジスさんの決まりでですねアーリーチェックインというかあの3時より前にねお部屋に入るっていうのが多分ね難しいんじゃないかなと思いますアーリーチェックインあの早く行ってもいいみたいな感じでねアプリ上でお願いしたところを、まあ、基本的にはね リゾートなので3時からのチェックインとなりますけれども一応リクエストとして承まりますということでね、検診がありました。えー、ですけれども、まあ結果的にはやっぱり3時のねチェックインという感じで、まあチェックインはできたけれどお部屋に入れるのがやっぱり3時という感じでしたね。はい。なのでそこはね、えー、あまり早く行っていただいたとしても多分お部屋にね入っていただくことができないというふうに思っていただいた方がいいのかなというふうに思います。はい。ということでね、まあね、今またね、雨が止んでですね、プール日和というかまあ ピーカンの、ね、天気ではありませんけれども、どんよりね曇りではありますけれども、雨は降っておりませんので、これからねプールの方、満喫して、まあ、夜はですね、お勧すすめされたねビーチの方にあるあのバーベキューみたいなねレストランの方に行ってみたいなというふうに思いますので、ぜひねあの、ご覧になっていただきたいなと思います。私も楽しんでいきたいと思います。行ってまいります。はいということでね、プールの方にやってまいりました。入っていきたいと思います。あ, あ、気持ちいい。うん 思った以上に、深さがね、あります。140センチぐらいあるでしょうかね。はい。胸元ぐらいありますね。1.2 メートル。なんか思ったよりは、なんか140ぐらいありそうな感じです、1.2 メートルですね。はい。まあ、こんな感じで、奇跡的にね、日出てきましたよ。最高です。まあ、ちょっとね、こちらの方でゆっくりして、えー、メインプール、そしてね、えー、ビーチの方も行ってみたいなというふうに思います。 いや最高じゃあ遊んでいきますふー最高意外と泳ぐとあのち ょ, ちょうどいい広さ<笑>広すぎず狭すぎずって感じですね多分あの宮古島に行かれた方がいらっしゃればシギラリゾートのプライベートプール全然広いです はい、でこちらね、まあ、さっきも、ね、出てましたけどジャグジースイッチがありま し, た押してシーターとかね、もう先ほども出てましたけど、このようにねえジャグジーとなりますので、ここでね、あ椅子になってます、はい椅子になってて、おー、背中気持ちいい、あのなんだろうな、部屋でね、ぼーっとなんかゆっくりするのもいいですけど、やっぱりね、このジャグジーで水ぷかぷかしながらね、あのゆっくりするのもいいかな、ここになんかね、ちょっとコーヒーとか置いてしまったりね。 お酒持ってきたりとかいいんじゃないかなと思いますねいやー最高すぎますはいそれじゃあねプライベートビーチの方に向かっていきたいなと思いますまずメインプールがありますねこちらの方からはい出てここねちゃんと閉めてはい行きましょうかおおもうね私今裸足でメインプールの方に向かってる感じですね いやーなんかドリアンモチーフのねなんか銅像みたいなのも銅像ありますけどいやーバイスポットです、バイスポットバイバイですビーチも映え映おこんな感じのねオブジェがあってそしてもうすぐビーチですからねあーすごすぎますねおお、ここね足裏の。 マッサージになりますね。私は大丈夫。はい。で、ビーチがこんな風になってます。いやー、最高。最高すぎます。じゃあね、えー、メインプールの方に向かっていきたいと思います。はい、じゃあね、メインプールの方に上がっていきたいと思います。はい。 こんな感じのね、階段となってまして、もう果たしね、えー、来ていただくことができますね。はい。そしてここもね、ジャグジーがあります。最高です。はい。そしてメインプールね、こんな感じですね。そしてこれがね、ドリア。はい。いやー、いい感じです。 はい、こちらに関しましてもさっきとね同じ感じですかね、120m ぐらい、120cm ぐらい、ねえー、の深さじゃないかなというふうに思います、今ね、ね人がいないので、まさに、えー、貸し切り状態、最高すぎます、しかも本当にね明るくなってきて最高。いやーいいやです で、プールのね、えー、向こう側のビーチの方にはね、開いたグリルがありますけど、今晩はね、あちらのさらに奥のですね、別のね、建物があるんですけど、あちらでね、えー、グリルをいただいていきたいと思います。とりあえずね、これから、今度はね、ビーチの方に向かっていきたいなと思います。いやー、とりあえずね、雨も上がって、本当にね、最高ですね。はい。 やっぱりね、あちらの、えー、レストランにつきましては、7席ぐらいですね、あの、サンセットを見ていただけるね、席があるみたいですね。はい。ただ、まあ、今日ね、曇りなので、えー、サンセット時期とかだったらね、えー、天気良かったらもっと最高なのかもしれないですね。はい。ということで、ちょっとね、ビーチの方に向かっていきたいな、というふうに思いますけど。さあ、人ね、いらっしゃるのかなあんまりね、海入ってそうな感じではないですね。はい。 外に出るとね、やっぱりちょっと涼しい感じします。で、砂はね、あすごいさらさら、すごくね、細かい感じの、えー、砂となってますね。あの、すごいね、痛いとかそういうことはないので、私、今、裸足ですけどねで、お子様がね、このように遊んでいただけるような滑り台があったりとかね、えー、しますという感じです。そして、ハンモックなんかもね、こうやってありますんで、めっちゃいい感じですね。 今、ちょっとね、海引いてる感じですかね。はい結構ね、引いてるので、であちらのね、えー、レストランが、えー、その有名なね、えー、レストランだそうです。ということで、今ね、海かなり引いてますけど、まあ、こんな感じのね、えー、海となってますね。多分えー、っと道がね、潮がね、満ちると、ここら辺ぐらいまで、えー、海になるんじゃないかなと思いますけど、今ね、引いてる感じですね。はい さあ。お。カニカニ。カニです。見えますかュュュ。これカニですよ。あ、めっちゃ早い。はい。カニなんかも。いて。はい。して海ね、こんな感じの。あったかいな。海はね、非常にあったかい感じしますね。はい。 もうねすぐそこ、今ね、ね魚が跳ねましたね。いやー、すごい。まあ、こんな感じのね、えー、海となってます。で、向こうがねあのビラという感じになってますね。はい多分ね、過去、マイラードさんとかがね動画で紹介してたのは、あちらのビラなんじゃないかなとい う, う、もうえげつないね、えー、ビラという感じだと思います。で、今、船がねあちらに来たりとか。あーすごいね 落ち着いいてる感じしますねはい、でこちらのですねパッタイグリルの方のねメニューなんですけどシーフード、えー、キャッチオブザデイということ で, ですねこちらのロブスター、えー、150 100g あたり50リンギットっていう感じですねあとスズキだったりとかねそんな感じが、えー、ございますねこれもグラムあたりの、ね、販売となってますねで、えー、お肉だったりとかリブアイということでねこれも 250g で190リンギットとかですねバーガーも 200g で90リンギットという感じでチキンバーガーとかもありますね、180g で80リンギットという感じでございますビーチにはねこんな感じでですね日の出の時間だったりとか日没のね時間の記載があって非常にいいですね、なので本日のディナーはですねあちらのねレストランでサンセットタイム、19時29分、19時半ぐらいにはね行きたいなというふうに思います、ちょっと前ぐらいに行ければと思いますね。 はい先ほどねスタッフの方にご紹介いただいたレストランの方ですね、えー、から望む景色がまあ、こんな感じですねめちゃめちゃね綺麗な感じですねそろそろね、えー、日没時ということもあって雰囲気がね結構出てきてるんじゃないかなと思いますちょっとねレストランの方にタップしたいと思いますはいこちらのねレストランハイアッでございます、ね、非常にねおしゃれシロウね調とした、えー、レストランとなってます。 この正面のエントランスにはね大きい魚がね口を開けて待ってますね。はいまあ、ちょっとね今日はどこで食べるか、えー、検討してねまた行きたいなと思いますけどもあとね8分ぐらいでカクテルアワーが始まりますのでそちらの方にね向かっていきたいと思います。これからねねねシャンパンパアワーが、ね、始まるという感じです、ね おお、ッオッケーイ最高ですという感じですいませんちょっと動画とねライブ同時にやらせていただいてますけど、はい、めちゃめちゃ綺麗に切れてますはいということでね今シャンパンいただきましたのでこれからですねあのー、みんなと乾杯するのかな乾杯するのかなどうするのかなもう飲んでいいのかな寝てしょう もう飲んでますね。<笑>じゃあということで、え、何？ノーチェアズ。お、Thank you very much. Join me over here. Thank you. Cheers. Cheers. ということでいただきます。<音楽> あ, あ、最高<音楽>。はい、ということでですね、今シャンパンデライトがね終わりましてお部屋の方に戻ってきましたが、まあ結局ねこれから。 バギーにに乗っっててですすね、ねかやぷちの方に、ねえー、向いいいきたいなと思いますあちらでねちょうどね今19時もあったところで、まあ、19時19分ぐらいがねサンセットの時間っていうことなのでバギーで向かってねちょうどいいぐらいじゃないかなと思いますということでね向かっていきます OK! ー, ー, ー。ではこれからね、えー、バギーに乗ってですねかやっぷちの方にね向かっていきたいと思いますおおこれで後ろが最高高なんすか最最近バギーは一番後ろがさ面白いと思うね いやーすご い, すごい、はい、お、ね、バギーに乗ってエレスマンのほうにいや最高ですねあ皆さんすいません電波が弱いですねと、はいうことでねビーチの方にもね戻ってきましたよはーいいやーいいですねここは展望みたいなすごいなんかねあっちもあるの うわー、ダイスポット半端ない。それここ歩いてライブしてた。えー、はい。うん、えー、っと本日はこの、えー、カヤプティカヤプティというレストランに行きます。Thank you。バイ。いやーめちゃめちゃねおしゃれですね。 はいということでね入っていきたいと思いますけどめちゃめちゃね、えー、きれいですね。Hello. To Thank あり、oh. はい、ということでねこちら、カや口チの方に入ってまいりました。アジアナンバーワンアジアナンバーワン<笑>、yeah. uh, uh, in, in oh. so、white wood. もう。はい。めちゃめちゃね、いい感じの雰囲気ですね。おお。<笑>この席が本当すごいですね。<音楽>インポッチーズ、輸入チーズがございます。<音楽>ここら辺ね、全部で、ね、船の。 木材だったりとかを、ね、利用しているという感じですね。はいこちらでサ、ね、ンセット、夕日を見ながらねお食事ができると、なんかねハンモックみたいな感じでいいですね、すごい。うん、はいということで、ですね今、席の方にご案内していただきました。 で先ほどね、見ていただいた席につきましては、まあ、バーでねあの、夕日を見ながらお酒でね、過ごす方が、まあ、使う席で、基本的にはね、ディナーメニューにつきましては、やっぱり中でね、召し上がっていただくという形でございます。で、コースのね、メニューと、ね、アラカルトがあるという感じなので、ちょっとね、選んでいきたいと思いますけど、いやー、本当にね、めちゃめちゃいい雰囲気、最高。で、こちらもね、このように。はい この席でもね、夕日見ていただくことができるという感じですね。で今回はです、ね、ホテルラックさんを利用させていただいて、100ドル分の、ね、ホテルクレジットがありますので、まあ、大体日本円にすると1万4000円ぐらいが、ね、利用できるという感じでございます。ということでね、一応頼んでないんですけど、カクテルがね届きました。 これはサービスなんでしょうかそれともの オ, ンオンなんでしょうかという感じですけどまあねちょっとこういったのも含めて楽しんでいきたいなと思います。いますはい、ということ で, ですね今ロブスターリゾットの方とですね、えー、ニュージーランドラムをオーダーさせていただきましたちょっとねこのカクテルちょっといただきたいと思いますよ、うん、あすごくね爽やか中にねお花も入ってるんですけど フルーティーでね非常に飲みやすいですね美味しいはいそしてねパンの方が出てきましたこちらね海藻バターみたいですが、ね、めちゃめちゃ美味しそうですそしてねまたこちらがねまた別の一品頼んでないんですけど何だろうこれセットなのかな、えー、ピスタチオのねなんかっていうことでおっしゃってましたけどねいやーいいじゃないですかいただきますはい、でね結構ねスタッフの方も気さくな方がね非常に多くて YouTube やってるよっていうことで言ったらねあの全然名前出していただいていいよとかね えー、ぜひねこのレストラン紹介してねということをおっしゃっていただきましたのでまあ実際にね食べてねあの後ほど感想を告げていきたいなと思います、うん、おおおしそう Okay. はい Thank you.、はい来まし、いただいていきたいと思いますはい、はね、いただいていいいます。 いただきますおうんだしがすごいでもねあのパイリアみたいにお米は若干芯が残ってる感じで調整されてますね。うん、なのでちょっとね具材のちょっとなんだろう玉ねぎも多分入ってるんでシャキシャキ感とお米の中のねシャキただそのお米には。 オマール貝だったりとかですね他にもねあのホタテとかも入っててそのだしのエキス当然ねロブスターのエキスが出てるという感じですじゃあね実際のこのロブスターこれでね半分に切ったやつ、はい、パンダさんとシェアしてますねこれねいっちゃいます一口でいきますねうんうんすごっ歯たえがすごい なんだろうこう筋肉こうやってやってる感じのエビすごいこれは最高うんはいん、はい、そしてねこの海藻バターがねめちゃめちゃね私好きなんです同じバターかどうかわかんないんですけど海藻バターがめっちゃ好きなんですこれいただいていきたいと思いますんーああほんとうまい 最高ですこのパンもね本当地味ですけどめっちゃ美味しいですねうんリゾットねソースをこうやってつけても絶対うまいうん最高はいそしてねこちら一品いただいたやつねいただいていきたいと思いますうんバイバイおめちゃめちゃおしゃれな味します酸味もね効いてて非常に美味しい うん、スタチはい、はい、じゃあね続きましてラム肉ミディアムでねお願いしましたのでこちらねいただいていきたいと思いますおお柔らかいすごいさっくりねいきますねはいちょっとねボケちゃってるかもしれないはいということでいただいていきますうんおうまいちょっとねラムの香りは若干あるんですけどほとんどね癖はないもうほんとに 赤身がねめちゃめちゃ美味しいそしてねソースとの相性も最高ですし噛むとねすごい肉汁が出てきます最高添えてあるね野菜も食べてみようかなうん美味しいなんだろうこの葉っぱもめっちゃ美味しいうんなんかね何の葉っぱか分かんないんですけど あとからねハーブっぽいなんか香りが抜けてくる感じしますね茎のところからくるんでしょうかねでも食感が揚げてないはずなのに例えば足し場とかの天ぷらを食べたみたい な, のなんかカリカリシャキシャキ具合のある葉っぱ で, で食べた後にこの残りの、ね、香, り香りがすごくねリフレッシュしてくれる感じ最高これおいしい。 ということでちょっとね。食事楽しんでいきたいと思います。うん、玉ねぎだった。最高 はいということでねこれから戻ってねバーの方に向かっていきたいと思います最高のディナーでした最高はい夜ねあんな感じで一食時までね明かがり火が立ってるみたいな感じですねいやーすごい ということでねバーの方にやってまいりましたザスプリングスパーということですねはい今ねバーの前でですね出会った UK のですねご夫妻とですね今会話させていただいたんですけどまさかにあるね私の YouTube チャンネルをご存知だということで最高です何見たんだろう<笑>はいということでバーの方にね入っていきたいと思います 生演奏もね、なんと始まりました。かなり、ね、いい雰囲気です。はい、おはようございます。昨日ね、ライブを終えて、まあ、ちょっとね、ゆっくりしてからですね、もうすぐね、えー、眠りについてしまいました。えー、で、もう間もなくね、えー、8時もあるところでございますが、今日ね、めちゃめちゃ快晴なので、まあ、パンダさんがね、保有するドローンとかね、ちょっと飛ばしてみたいなというふうに思うんですけど、まあ、まずはね、朝食の方行ってからですね、えー、戻ってきて、リッチの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。 行ってまいります。 ということでね、今は席の方にご案内していただきましてね、もうね、メニューがめちゃめちゃ豊富です。で、今はね、お客様もどうでしょう、半分弱ぐらい、四割ぐらいね、えー。席が埋まっているような状況で、えー、ロブスターウォレッとかもね、オーダーできましたので、席でね、えー、料理待ちたいと思います。ユーールはーお任せで作ったもの。はい、こういう感じでね、葉っぱに包んでいただけるのはね。 もうお好みで作ってくれるのでちょっとねお任せでお願いしてみましたこんな感じでくるんでしょうやっぱこういうね雰囲気があっていいですねはいこちらねパンダさんが持ってきたねヌードルとかパンとかねありますそしてね先ほど私がお願いしたねこちらのご飯と 朝からね、シャンパンです朝シャンいただきます。ということで、私も今からご飯ね、取っていきたいと思います。はいということでね、こんな感じでお寿司だったりとか、あとね、カルパッチョとかお刺身系ね、持ってきました。そしてね、これです。ロブスターオムレツ。やばくないですか、これ。そして、こちらですね。はいまあ、こんな感じでね、持ってきましたので、いただいていきたいと思います。まあ、シャンパンの方がやっぱいいですね。いただきます。 はい、ということでねシャンパンの方からいただいていきたいと思いますああ最高ですねもう本当にねザリゾートに来たものです最高はいそれじゃあ、ね、ちょっと見えないんですけどロブスターオムレツねいただいていきたいと思いますこれはおお はい、こんな感じ。中にね、ロブスターの身がぎっしり詰まってますしこのソースがね、多分、エビ味噌が、ね、詰まったソースだと思いますいただきますうんうまっき昨日ねかやぶきで食べたロブスターの身の引き締まり具合と一緒なんですけどよりね、細かくなってるので非常に食べやすい食べ応え十分ありますねおいしい うーん。止まんない。はい。で、その他ね、こういう感じのお寿司もあります。巻き寿司ですね。でもね、素材は、やっぱ地元のもと使っている野菜とか入ってたりしますうん。続いてね、やっぱりこちらですね。はい。これね、ちょっといただいていきましょう。おすすめをお願いしたらね、あの、 ほとんどの種類ちょっとずつ入れてくださってほんとにねいいですねお濃厚うん美味しいちょっとあとから、ね、ピリ辛いやっぱきますけど私はね全然アジアの味大丈夫ですおっこの葉っぱのやつが実は空心菜みたいな感じなんですけどめっちゃ辛いうん美味しい うん、おいしいんじゃなかな。そしてね、チキンカレー。あ、チキンカレーって感じ。うん、あ、うん。これはね、プリックもあるんで、ぜひね、トライしていただきたい。美味しいです。はい、そしてね、パッタイとですね、こちらのなんね、二種類カレーが二種類でしたので持ってきました。 はいじゃあねこちらの方もいただいていきまーす。うんうまあちょっと甘めでね間違いない美味しい。もしこちらのなんだろうなグリーンカレーみたいなやついただきます。うんうはいこんな感じでねエビのタイソース加減いただいてます。 はい、で今ね持ってきていただいたエビのね、タイソース掛けいただきたいと思います。まあエビのね、天ぷらにいろいろね、チリソースみたいなのがかかってる感じいただきます。うん。ま、う、あ、ん、かね海外の天ぷらってこんな感じだなって感じ。美味しい。はい、こちらねコーヒー牛乳がありましたね持ってきました。そしてね頼んでましたワンタンヌードル。ここにね麺を入れるのかなと思ったんですけど、こんな感じで焼きそばみたいなね麺に。 揚げワンタンが入っていってこちらのねここにスープをねかけていただくという感じですねじゃあねちょっとスープも飲みたいなと思いますけどせっかく構えてるんでいっちゃいましょううん最高ですステーキエッグがねやってきましためちゃめちゃ美味しそうこれねステーキオンリーもね頼みますこちらにね画像出しておきますけどこんな感じできますはいそしてねロブスターオムレツもお代わりさせていただいてます いやー最高すぎますはいじゃあねまずワンタンヌードルのほかねいただいていきたいと思いますなんかねちょうど麺とかね一口サイズでちょうどいいですねうんあ醤油味が結構濃いめで美味しい麺もねなんか焼きそばみたいな感じでどうなのかなと思ったんですけど一気にラーメンになりましたうんパリパリ なんかエビのね、ワンタンだったみたいで、めっちゃプリプリ、美いし い,、はい。ではね、ビーフステーキ、いただいていきたいと思います。あんかスビーフ。うん、炭の香りが、焼き口がね、めちゃめちゃ香ばしい。うん、うま。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。もう相変わらずね、えー、食べすぎました。スステーキももですね、ねロブスターオムレスも、ね もう頼み放題ですので。で、まあやっぱりね、脇にね、あるポテトだったりとかね、あのー、サラダとかとか結構ボリュームありますんで、まあパンダさんとかね、ステーキオンリーだったりとかっていうこともね、されてたので、ああいう感じで、ね、食べた方が量的にはね、食べれるんじゃないかなと思いますし、まあ SDGs の観点でもね、残さずね、いただけるんじゃないかなと思います。で、こちらね、セントレジス、ランカウイさん、めちゃめちゃね、 やっぱり最高でしたまだねあの10時半過ぎではありますけれども今日はね14時前ぐらいにねチェックアウトをしましてリッツ・カールと南海さんの方に向かっていきたいなというふうに思っておりますもうね泣いても笑っても最後のホテルという形になりますけれどもまあ、今のところねもう常に最高ね、まあ、上塗りというかです、ね、もう常に最高の状態がキープされているということでね言っても過言ではないぐらいのねもう素晴らしい旅になっております。 でこちらね、今、ドローンの飛行に関しまして、まあ、許可をね取りに行ったところですね、もうやっぱりプライベートゾーンに関しましては、やっぱりプライバシーが、えー、あるっていうところからですね、飛ばすことがやっぱり難しくて、まあ、高級の場だったらいいよっていうことではありましたけど、まあ、なかなかね、やっぱりこういったあのホテル内の敷地内であってとしても、飛ばすっていうのはもうちょっと難しい状況かなというふうに思います。まあ、それ以外のね、ライブ配信だったりとか、カメラのね、撮影とかに関しましてはね、結構寛容なんですけども、やっぱドローンに関しましてはね、 ななかなかね厳しいと言ったところでございます。多分これはね、次行くリッツカールとアンカウェイさんの方でもまあ同様のね回答になるんではないかなというふうに思います。はい。まあ、そういったこともね学べました。最高でした。まあ、本当にね、あのスタッフの皆様、やっぱりね、マレーシア来てからもう本当に思いますけど、あの気さくな方ばかりでね、あの本当に話しかけてくださいますし、気にかけてくださるというところはもう本当にね、最高ですね。やっっぱりねもっと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 はい、そしてね。さらにですね。アイスティーをね。サービスでご準備していただくことをいただきました。めちゃめちゃね。バラも添えていただいて最高ですね。こういったね。あのメッセージカードの方もご準備いただいております。最高です。そしてね、ビーチに行くっていうことをね。お話ししていたので、わざわざね。こういったものをご準備いただきました。これはね日焼けした時に肌に塗っていただいてね。まあ、クールダウンをしていただく。 えー、なんかジャムっておっしゃってましたかね。だからハワイでいうアロエみたいなね、そんな感じのものをわざわざご準備していただいたという感じです。本当にね、気配り、最高ですね。はい、ということでね、そのアイスティーいただいていきたいと思います。うん、やっぱりね、めちゃめちゃ甘い。個人的にはめっちゃ最高です。ただね、こっちの方のアイスティーは基本的にね、めっちゃ甘いですね。最高。うん、めっちゃフルーティー。